平成29年5月28日、阿蘇市一宮町宮地の一宮中央駐車場で、ふれあい動物ランドと大ビンゴ大会が開催されました。このイベントは、阿蘇市商工会青年部が毎年行っていますが、昨年は熊本地震で中止を余儀なくされたため、2年ぶりの開催となりました。 この日は多くの親子連れが訪れ動物たちとの触れ合いやゲームアトラクションを楽しみました動物ランドでは子供たちがウサギやモルモットを膝に乗せて撫でたり餌をあげたりと動物たちとの触れ合いを楽しんでいましたまたポニーの乗馬体験や食べ物を販売するコーナーもありたくさんの人でにぎわいました 大ビンゴ大会では、携帯ゲーム機の 3DS など、豪華おもちゃが当たるとあって、子どもたちは数字が読み上げられるたびに一喜一憂していました。ごめんねねちょっっと待って、ね